給食ののおばちゃん、い下着の色ベージュ<笑>はいどうも、太郎です。ということでやってまいりました、Tinder 企画第4弾目<笑>なんだかんだね、皆さんよく見てくれますね、地味に地味にと、徐々に徐々に再生数が増えております、ありがとうございます、うん、ます、あ、Tinder 企画、どうやったらね、マッチ数が増えるのか、モテたいのかっていうね、モテない男子くんが見てくれると思う。<笑> ということで、今回はですね、前回スーツやってね、ちょっと結果がね、残念な、残念な結果になってしまったので、今回は、まあ、マスクを使って何マッチできるのか、やっていきたいと思います。まあ、マスクをしたらね、もうこの下の、 で、今回はねマスクで1週間診断やったら何マッチするのっていうことで早速ねプロフィール設計したのでいきますはいということでこの感じです野口秀夫名前ね慶應義塾大学23歳でちょっとねプロフィールをねちゃんとちゃんといい感じのにしとこうと思ってでプロフィール寝癖は愛嬌1 7 9ンチ広告ハムスターやっぱね仕事をしている感じを出すのと 動物が好きだよっていうねところでやっぱ179より180の方がねいいんじゃないかな知らないけどで職業は何しよう芋けんぴ製造とかにしようよしはいということ で, で, でこんな感じでねやっていきたいと思いますまず初日やっていきましょう12345678 8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、ちゃんと見ていかないとね、C、ちゃんと見てやんないとね。<笑> なんか噂によると全部スワップしすぎるとなんか逆にマッチしづらくなるみたいな悪いユーザーってみなされるみたいな書いてあったのでちょっとねマットも多めにしてちょっとやっていきます。 デブって、プロフィールにデブって書いてる人はマジでちゃんとデブ終わったはいということで1日目1日目ツーマッチで終わりですねじゃあ見てみますか好きな絵文字 PN こういつはダメですね LINEID 書いてる女もダメですはいというわけであと6日間頑張っていきたいと思いますせいよう はい、ということで始まりました、太郎の実況でございます。今、ガストの店内にいるためにとても声が小さくなっております。恥ずかしながらの実況をさせていただいてます。よろしくお願いします。今現在、7日目で、まあ、こんな感じで、ゆるくやってるんですけれども、ハイペースでね、ちょっとスワイプしていっております。2日目でございます。はいで、4日目、こんな感じでね、ゆるらりゆらり。 ゆ ら, りゆらりとどんどんマッチしておるのですがいつもより明らかにマッチ数が少ないような気がしますはいラストで Tinder の実況をするのはこの世で私だけではないでしょうかはい周りに人がたくさんいますそんな中で Tinder の実況をするのは私だけでしょうねはいめちゃくちゃ見られるとです はい、そんなことはさておきまあ、4日目が終了時点でまあ、まだ20くらいなのかなざっとわかんないんですけど20くらいでちょっと名古屋に行ってたので1回だけねブーストを使ったんですよ名古屋でそのブーストの効果も踏まえた上で何町になるのかっていう、まあ、名古屋っていうね東京と違って人口密集的に少ないんですけどはい、はい、ということでえっと キンダー企画第3弾か4弾目ということで、まあ、手をやってスーツをやって今回マスクだけで1週間キンんーやって何マッチするのかをやらせていただいたんですけどこの結果表今させていただきたいと思いますお店なので控えめな音を鳴らしておりますということで何マッチくらいすると思いますか 手だけの時は1週間やって8マッチでスーツの時は16マッチとかでした俺、ね、<笑> !?1 週間で何人と女性とスーツで16でしょ一番いい時がな何だっけななんかでメイクしたときに40マッチやなあーマスクって結構俺の中ではこう隠れててちょっと 気味というか、なんか隠してる感じがするから。目元だけみたいな感じ。だしたら、俺は<笑>。目元だけ見。目元だけだったら、そんないかないと思う。十一。ちなみに、画像だけ見せるけど、まあ予想してね。あ、でも。二、三、四。ああ、なるほどね。いや、それはもっと行きそうだな。スーツが十五。 メイクが四十、二十がいくな、二十かっこいいもんな、二十一、じゃあプラスマイナス五以内だったら、なんか帰りコンビニで美味しいもの買ってあげます。はいはいはい。二十一でいいですか？えー、<笑><笑>うわ二十二。はい数字を好きな数字言ってください。九十九。 それでは一週間でマスクアイコンでティンダーやったらじゃジャン四十五万おーいや少し辛いお一生静めおお最高過去過去最高ですね一週間だったらって言えばということでやっぱり男でモテなくて悩んでる人はマスクをするかメイクをするか その2つ押したらたぶん90いくはずなんですよ計算上はね頑張っていてくださいモテない男食俺<笑>やめてやめてやめてやめて恥ずかしくなっちゃったマッチ数が何か自分の価値みたいに感じるのおもろいな<笑>これは6マッチだなおおい